ご紹介文になります。はい、はじめまして。私は vt ランアンと申します。今年30歳です出身はベトナムの道内です。2019年に日本に来て1年間北陸大学の留学生別館であ別館に通っていました。現在は管理団体で働いています。 はい。ちょっとすいません、ストップです。オッケーです。はい。えっと、はい、今、あの、赤字のところを加えて読んでくださいました。すごくスムーズに<笑>あの修正してくださっていたので良かったです。ご、う、めんなさい。いえ、全然ですよ。あの、2019年2のところ、あんまあった方が良かったな、ということと、えっ、ー、と、北陸大学の留学別科。<笑>あ、そうですね。いはい。多分何か急いで書いてくださってたから、 ね、ち, ょちょっと、あ、そういえ、そう、ね、改めて読むとって思うところもあると思います。で、今止めたのは、最後の一文のところを、ちょっと説明した後に読んでいただこうかなと思って。はい。で、私の趣味は、特にないんだがのところは、ちょっとあの敬語にしようかなと思ったので、はい、私の趣味は、特にありませんが、その次、休みの日。 の時休みの日の時のの時は必要ありませんので休みの日は例えばね映画を見ることですっていう、まあ、一文なんですけども趣味は特にないって言ってるのに映画を見ることですっていうふうに書くと文章としてはじゃあ映画を見ることは趣味じゃないのかなってなってしまうので、うん、なので今この「 ピンクのところの1番、2番のところに例として書いてみました。見えますかはい、見えます。例えばですねあの、趣味はないっていうのをよく伝えたかった場合は、趣味は特にありませんが、休みの日は時々映画を見ます。ってなると、趣味というほどではないけど、まあ、でも時々映画を見るっていうことが伝わります。または、はい こんな言い方、趣味と言えるほどではありませんが、映画を見ることが好きなので、休日は時々映画を見に行きます。だからだと、ちょっとスムーズに、あのー、趣味ですとは言い切れないけれども、映画が好きだよということをうまく伝えられると思います。わかりました。はい、いただいた分だと、あのー、 私の趣味は特にありませんが、休みの日は映画を見ることですっていうことって言ってしまうと、趣味は見ることですっていうふうに文がもう完成してしまうので、ちょっとそこをあの言い換えてみました。この1番と2番、どっちがこう気持ち的に寄り添っていいか、えー、やっぱり2番、2番の方が<笑> れ映画は家で見る方が好きですか、うん、ネットフリックスとか。そうですね。ネットであの見ることが好きなんだけど。はい、じゃあ、えっと、映画館には行かないですね。そうやね。一<笑>回も行ったことないです。<笑><笑>オッケーですじゃあ、ー日の時だけ映画を見ます。で、うん、急きましょうか、はい。じゃあ、こっちにしようかな。OK です。一応、残しておきますね。1番もね。じゃあ、2番を。はい 一度読んでみてもらえますか。はい。あ、趣味といえ趣味といえるほどではありませんが、映画を見ることが好きなので、えー、うん休？休日は休日は休日はドキドキ映画を見ます。はい、OK です。休日休みの日でも全然構いませ ん,、うん。どちらでもいいんですけど、はい、ちょっと。 あのフォーマルになりますね、はい、まちなみに今ですねあの文黒字に、えっと、ピンクの字に、はい、え2つ出てるんですけども、はい、ここに、えー、ちょっと加えて、はい、あのよりちょっとな長いね長く、えー、自己紹介できるようにちょっとお助けしたいと思います。はい、ということでちょっと。 あの、私の方が質問をしながら、加えていきたいと思うんですけども。まず、はじめまして。私は VTR アインと申します。今年30歳です。出身はベトナムのドン内です。ドンいってどのあたりですかえー、っと、なんか、ホーチミンの隣なんです。あ、南ですね。そうですね。南なるほどベトナムの、この方に、あに、 南の方にあるどんないです。南の方にあるのがいいかな。どんないです。もしかしたら日本人相手だとどんないってわからないのでどんないというところですとか、がいいかもしれませんね。2019年に日本に来て、1年間北陸大学の留学別科に通っていました。現在は管理団体で働いています。 ここにピンクでも書いたんですけど、どのようなお仕事しているんですか、今。あの、今は、あのー自習、外国人技能実習生。はい。えー、ベトナム人の生活でも仕事でもサポートをしている仕事を働いているんですけどあ、えー。あ、なるほど。じゃあ、こあのー、日本に、ベトナムから、 来られている技能実習生のサポートを日本でしているんですかそうですね。ええー、それで、それはもうもちろん日本語がとても上手ですね。<笑>なるほど。<笑>じゃあ、ここは現在は管理団体で働いています。その説明を入れてもいいと思います。はい、ええー、日本に、うんなんていう書き方しようかな。日本に、 いるベトナム人。昨日ええあ調べなんです。日本にいるベトナム人の昨能実習生ですね。はい。実習生のサポートをする仕事をしています。うんうん。日本にいる。日本に。 ベトナム人の、ベトナム人2匹の実習生。あ、いいでしょう。ちょっと後で細かいところ、あのまた改めて、これ、この最後に、この今修正している、この、あの、え、は、と、い、ページはあの、毎回送りますので、今日こういうこと学んだよっていうことがわかるように。はい。 はい。なので、あの、あのメモなくても、これは大丈夫です。また送りますので。え、うん、ちょっとここね、ま、後で正しく修正しますね。あの、私も今、時間を、時間が限られた中でやってるので、ちょっともう一回見直しますけど、はい日はいはい、日本にいるベトナム人の技能実習生、日本にいるベトナム人の技能実習生のサポートをする仕事をしています。うんうん。いいでしょう。えー、で私の趣味は特にありませんが、これは2番になりましたね。はい。ではね。 この修正前の文って置いておいた方がいいですか？ああはいどっちでもいいです。じゃあ一応置いときますね。はい。はい。おかなんか趣味はないですけどなんか好きなこととかありますか？ああそうですね。本当よくきあの聞かれたんですけど本当難しいの、はい、質問です。<笑><笑>じゃああの映画はどんな映画を見ますか？ あのー、えっと、ほとんど日本語の勉強するために、日本語の映画見てたんですけど、なんか特に。うん、うん、例えばアニメだったら、マルコとか、まあ、あの、ちびまる子ちゃんとか。はい、うん、サザエ。そういう、はい、サザエさん、そういう、あの、アニメよく見てて、うん、あの。 ドラマの方が結構最近最近じゃなくてうんうーんあれなんかあのタイトルはよく覚えてないんですけどあれなんか「ははじ」え「逃げるのははじ」あ「逃げはじ、ま」はい、<笑>逃げを今見てたんですね。はい ドラマもね、なかなか面白いですけど、やっぱりアニメが入りやすいかもしれませんね。はい、また、なんかあ 日, 本日本の文化とか、日本の日日本本ののの文化とか日本のあのえ自然に関する、うん、タイトルの方が好きです。なるほど。うん、家族とか。はい、日本 あ映画というよりはドラマとかアニメとかのほうがいいですかはい、えー、うんアニメ、やっぱりアニメのほうがあの 好, き好きです、<笑><笑>聞きやすいし、な<笑>るほどあ、確かに優しい言葉が多いですね、子供も見れるから。 本当は締めくくりの一文が欲しいんですけど、今ちょっと書いてみた、はい、あのこの黒字と、ちょっとここあえて黒に変えますけど、黒字をちょっと一度読んでいただけますかはい。はい、上、一番初めからちょっとお願いします。はい。 はじめまして。私は VT ラン・アインと申します。今年30歳です。出身はベトナムの南の方にあるドーンライという場所というところですあ。場所でいいと思います。場所にしましょう。はいうえー、2019年に日本に来て、1年間北陸大学の留学生別科に通っていました。現在は管理段階で<笑> 働いています。日本にいるベトナム人の 技, 技能実習生のサポートをする仕事をしています。えっ、ー、と、趣味と言えるほどではですね。二番、言ってくださいあれかな。と言えるほどではああ。ないんですか。 あ, ありません が, が,、うん、せんが映画を見ることが好きなので、えー、休日は時々映画を見ます。日本語の勉強をするために日本の映画を見ています。ドラマよりアニメが好きだったのでちびまるこうちゃんやささえさんをよく見ていました。どうぞよろしくお願いいたします。はい ちょっと私あの、バーっと打ったので、ああのなんていうんですかこう、ちょっと文字をね、正しく、後ほど書き換えて、えー、送ります。本当はドラマやアニメが好きなので、えー、とこういうの見てますの後に、ちょっと締めくくりの一文があればいいかなと思うんですね。例えば、ち、あのー、びまる子ちゃんが好きな方がいらっしゃったら、あとでお話ししましょうとか言って、ちょっとなんかこう、締めくくんでて。 同じができたらいいかなと思うんですけど、まあ、そこは、まあ、次の発展ということにしましょうかね。